信号機が青から赤に変わります。ご視聴ありがとうございます。ちモちモです。武蔵小杉駅です。湘南新宿ラインが走っています。電車が武蔵小杉駅から新川崎駅で走るときの鉄道の信号機の動きを見てみましょう。 右側には東海道新幹線の線路が見えます東海道新幹線と分かれるあたりを新宿湘南ラインが走っています次の閉塞区間になったので黄色に変わりました次に見える信号機は赤色です 黄色が続くので、早送りします。新宿湘南ラインはちょうど駅の中間辺りまで走りました腕が辛くなってきた風が強いし腕が痛い。 の信号機の動き分かったでしょうそろそろ新川崎駅に着くんじゃないかな東海道新幹線が来ました地図が重なりそうなので新幹線を全面に出します n 7 0 0 a でしたね。新宿湘南ラインは、そろそろ新川崎駅に着きそうです。黄色から青色に変わるかな青に変われグルリンパ青色に変わりました。ご視聴ありがとうございました。